うさぎ年のお正月壁面飾りの例です。金銀の折り紙は一末模様に貼ります。和服姿のうさぎを羽根付きをしているように飾りました。お花紙の梅の花で周りを囲むと華やかになります。枝は ハトロン紙を破いて作りました紅白の紙テープを水引きのように使って周りを飾ります蛇腹に折って作った扇にも飾りましょう扇に金銀の折り鶴を貼り付け 紙テープを四角く切った紙吹雪を散らして完成です。これは一例ですので、身近に手に入る材料でパーツを作り、お好きなレイアウトでお正月を華やかにお迎えください。